えー、駅前の皆様、おはようございます。ますますますますえー、っと、おはい。初めてで緊張してます。すみません。えー、っと、まあ、小田原町光のアートフェスと、えー、フェスサンボイオートリ初のコラボ企画ということの先行を務めさせていただきます。与山小山山愛と申します。よろしくお願いいたします。 それでは参りますよさこい魂愛新しい世界君と共にあの景色を縮みてるなん あ, あ, あそうですよ<笑> m o n e y Thank <laughs> <laughs> you.